さすが だ, これはどうださすがだ。この力は。いけたしまったなんだと さ, さすがだゃゃゃっさすが だ, これどうだなんだと確かに、軌道も武装も、サンク・キングダムで戦った時とは別物。あ you